サウジだっけサ ウ, ジはやばかったサウジアラビアは俺とマイケルが行ったせいでゲームショーが中止になったんだよねホンだサウジアラビア初 の, そのメジャーゲームショーでソニーエリクソン当時はソニーじゃなくて直接じゃなくてソ ニ, ーエリク ソ, ンソニーグループのソニーエリクソンが主催でプレイステーションのなぜか。 そのゲーームショー初めてだったね。そのサウジアアラビアで、ね、で、ね。そのの初めてのワールドワイドというかそのメジャーなファーストパーティーによるサウジアラビア初のゲームショー国際会議場でねインターナショナルなんとかっていうそのすごい国連が集まるような場所で開催するイベントで初めて彼らが海外のゲストをクリエイターを呼んだのは俺とマイケルだったとんでもないことになって。 人が殺到しすぎてそのショー自体が開幕30分ぐらいで中止になっちゃったよねプリンスも避難してプリンスも避難しちゃって、うんうんうん、あんま人がすごすぎるからで俺ら囲まれて動けなくなってでゲームショー中止ってなってもう大騒ぎになった、ね、やばかったよねあれねしかもニュースもったの「スモーグ」とか全部してたんそうそうそう<笑>いじゃなかったんで写<笑>からで俺だけ俺は現地になじむつもりで<笑> シュマーグっていういのか、ね、ターバンじゃなくてシュマーグって言ってあの向こうの人が着る、うんうん、で要はムスリムの格好してった、うん、で溶け込むつもりこのヒゲでしょこのサングラスでしょ俺はもう現地の人に溶け込むつもりで行ってみんなこの格好してる認識だったから行ったらゲームショウに来てる若者が全員こうティ T, T シャツとジーパンになったの、うん、若, 若い人ばっかりで<笑>誰も俺みたいな格好してなかったので俺とプリンスだけなのよ 俺とプリンスだけが現地の格好しててあとサウジアラビアの若者みんな T シャツジーパンなのんならスーパーマンの T シャツ着てるやつまでいたの、うん、でそいつらがあミスター原田だってブワ<笑>って来てでめっちゃ面白かったのが向こうの人はね親切心でそのムスリムのガイドブックを渡してくる、うん、で、えー、といわゆるあのムスリム のの本というのは、えっと、コピーが自由で世界各国の言語に翻訳されてるわけで日本語版もあるわけよこのムスリムっていうのは素晴らしいでしょって意味で「原田さんぜひ読んでください」って言ってみんなが日本語 の, そのムスリムのブックとか英語のムスリムのブックをすごい渡してくるんだけど一冊でいいじゃん俺20冊以上渡されてるからみんなも渡してくるか<笑> みんなシャツ、ジーパンでしょで俺だけ俺だけシュマグとあの格好してるわけじゃん。で俺こんなに、ね、ムスリムのガイドブック持って持たされて 俺, 俺, 俺がまるでその伝道師みたいになっちゃって<笑>まるま T シャツとジーパンの若者ばっかりで 俺, 俺だけあの格好でこうなんかすっごい浮いてってさんひどかったん、ね、でほいであまりにもそれが俺をサラウンディングしてすごいね人が。 囲むからみんなが身動きできなくなってもガードマンたちが登場してゲームショー中止って言ってゲームショー自体全部中止になっちゃったのにで も, ものすごい現地でニュースになって現地の人がツイッターでめっちゃ謝ってき て, れ俺それ知ってる我々の恥ずかしいところを見せてしまった申し訳ないみたいなのがツイートがすげえいっぱい来てそこで一回戻ったんだよね一回逃げたんだけどだ脱出しろって言われて脱出したんだけどいやファンが納得しないから戻ろうって戻ったんだけど。 戻ったけど駐車場から動けなくなって結局本当に全部中止になっちゃった。ーいやあのー、<笑>俺らヨーロッパでは実感があったんだよね<笑>正直。ヨーロッパは俺とマイケルとかすごく行って苦労しないのは例えばその街で道に迷って「ここどこ?」ってツイートしても。 本当六秒以内ぐらいに返事があるので、ね、ここどこでやって教えてくれる人がいるし、あの今日今日どこで食べていいか分かんない、お腹かすいたなっていうと、すごい現地のライターとかいろんな人が集まってきて、教えてくれるとか、ね、美味しいとこ連れて行ってくれたり、教えてくれたりとか。You have to consider you guys have reached millions of fans, especially with the latest iteration. That's like as big as like a whole city almost, right? A major city. Right. But、I live in Yokohama and that's I think three three million and a bit Tekken sold eight point something so far.、Wow. Yeah. Close to n 宮崎さんねあのダークソールとかいる全員の宮崎さんとも俺俺担当プロダクションだったから一緒にね仕事した話をしたけど、mm -hmm. 宮崎さんもまあ宮崎さん基本的にあの動画のインタビューとかステージとか絶対出てこない人なんだけど、mm -hmm. 自分がねそういう多分映るのあんまり好きじゃないん。 あの人でさえそのいやもっとさこんなにみんなに支持されてんだからいやもうもっといろんな人の前でメッセージ出してもいいんじゃないですかって言ってももうあの人なんかもこれ多分日本人のメンタルなのかなやっぱりいやいや僕はもうまだまだそのいろんな人のそれこそ原田さんとかいろんな人のインタビューを見ててゲームに対するその理解の低さ 自分のね理解が低いってことに結構打ちのめされて<笑>とてもじゃこんな偉そうに語るもんじゃないなって思いますみたいなこと言うもんねあるでしょ。あの人だからそれはちょっと日本人のメンタルかもしれないね。だからあんまりそういうマークが言ってるみたいにたくさんの人に支持得てながらみたいな言われても実感ないよね。うん、でも宮沢さんにそれ言われたら俺らはもうもっと出れないよね本当に。<笑>逆に櫻井さんなんかは逆に自分の言葉で こう正確に正確かつこう楽しくしっかり説明しようって思ってるんですう ん, う ん, うん、うん、<笑><笑> Since he showed up here at h a r a a a s Bar I've seen him in the media more I don't know if they've noticed it as well But he seems to be doing me more active Talking about his experience as a developer <笑><笑>いや気のせいかなもともとあの人は割と気さくな人でその本当は お願いされれたら割と出てくれる人なんだけど結構日本の中では割とあの人にか勝手に周りが勝手に気ぃ遣っちゃってるんじいな<笑>俺とかは割とデリカシーがないからそれはさん僕の結婚式に来てくださいとか俺のインタビュー受けてくださいとかって言っちゃうから来てくれるけど本当はみんながそうやればあの人は来てくれる人なんで。<笑> Maybe ファイティングゲームのイベントの中でやっぱりレボっていうのは結構スペシャルなね立ち位置だと思うんだけどまあ新しい体制になって、えっと、まだオンラインでしかほとんどの人がオンラインでしか体験してないしほとんどの人が見てるだけだけど新しい 体, 験体制になっていよいよみんなラスベガスに集まったりしてっていうね今年その最初の年になって多分これからどんどんフィジカルにまた盛り上げるイベントになるとは思うんだけど そののの新新ししししいいいいい体体制でででよよりこのエンンターテイイメント的的なな形どどういうふううううにに広げようと思っててるるるかかももしくきうううししきたいかというのができるだけ言える範囲具アアデあったら教えてほしいなあ。 This year, especially to focus on the history of fighting games, our champions, and the community in general. So, for us, it's very important to tell the story of you know, this year is the 20th anniversary of Vivo. I didn't know. <laughs> Not, we haven't been talking about it a lot, but for 20 years now, we've had this amazing event that is、uh, kind of considered as like kind of the Super Bowl of, of, of esports, right? It's the one day where fighting games will kind of take over the web, right? Take over the internet. So, for us, it's very important to be able to highlight that and to find that balance and not only cater towards the hardcore fans that will either attend the event, maybe watch it online, but for new, new faces, new, new voices that may not be as interested in fighting games, but they want to be. So, for us, our goal is to make it more accessible.、Mm -hmm. And I think that's going to be the key difference this year is we're going to be doing. More もうちょっと質問があるんだけどまあそれはこれはもうなんて言うのかな個人的な意見でいいんだけど、うん、これね日本 の, あの日本格ゲー連合でもちょっと話題になったんだけど、うん、そもそもこれ2つあってねその1個はまず格闘ゲーム自体が、ね。 日本以外であんまり作らないなじゃないいいいでそんなにいっぱいない、うんでまあアジアと UK とあと US、うん、でいくつか確かに作られてはいるけどメジャー派なのって本当にモータルコンバットはもう今や世界で一番売れる格闘ゲームの一つだけどもモータルコンバット は, はすごいあれアメリカでワーナーすぐ頑張ってると思っててだけど とこう俯瞰で世界を見た時にはもう格闘ゲームって日本で生まれたっていうのもあるけど日本ばっかりで作られてるじゃないであれなんで そ, のまあそういう意味で言うと俺プロジェクト L にはすごい期待してんだけどあれなんでもうちょっとこう格 闘, 格闘ゲームが一番こう流行ってた90年代も含めてもっとアメリカとかで「ストリートファイター」とか「鉄拳」にチャレンジするようなタイトルっていうのは、 ななんで出てこないと思うこれ俺らとしては仮説も答えもある程度持ってるんだけどそのマークもから見た時にはそれはんでだと思う You know, my personal feeling on the fighting game industry and why things maybe haven't changed is there hasn't been a need to change for the longest time.You know, I think more recently, you know, obviously very hot topic with, with gamers, especially because we're now stuck at home in the pandemic, is Netcode, the online Netplay experience. That、became more pushed towards the forefront because of the times that we're living in. So, I think it's a, it's a matter of the ecosystem. If a certain game succeeds and they have a good business model, then there's going to be expectations from other game developers to implement something similar. And I think we've seen this very quickly in the genres like MOBAs, maybe even FPS、uh, battle royale style games. They've all evolved together over time in separate iterations over and over. But for fighting games, because there hasn't been that same level of innovation,、um, maybe not the need for the innovation, it's been mostly focused on the gameplay itself. But because of that, I feel like it's been kind of held back in that regard. Yeah, yeah, yeah.、Uh, for example, like some of the biggest tournaments, at least esports wise, they're focused on, on, on the live aspect of it, in, in person aspect.、Yeah. But for these other games, they have major esports events that they do remotely, they do online.、Yeah. And that's very different from what we have with fighting games.、Yeah. So I think, again, it's not just the esports ecosystem, it's the expectations from the fans and maybe what they're used to. So if a game, like for example, I think a lot of people are looking at Riot and what Project L is going to bring to the table, I think there's so many eyes on that because not only will it maybe change the landscape of fighting games, especially because it's Such a different idea, but also because their their fan base、mm. already has hundreds of millions of players. League of Legends is so huge. y e a How h many of those fans will come over to fighting games because of Project L?、Nice. So there's a, a saying:、um, a rising tide s will raise all boats. So if one fighting game can succeed, and this is, I feel very strongly about this. For example, like, まあじゃあその喧嘩はまああのなんとなく理解できるし俺らの仮説はもっとたくさんあるけどまあ ね、ただそのもう一個ねちょっとこれこれも今日まあ俺らは俺らなりの答えは持ってるんだけどあえてマークマに聞きたいのはそのインディーズもそうだし新規の格言っていうとゃない<笑>いわゆる 2D 格闘って何を指すかっていうと別にそのもうスプライトで描いてるわけじゃないんで。 ストリートファイターもそういう意味でいうとモデリングも 3D だし 3D ベースなんだけどモータルコンマットも、ねそうそうそう。いわゆるその技術 レ, レンダリングベースは 3D なんだけどゲームとしては必ず 2D 格闘でみんなそれもモータルもそうだしプロジェクトルもそうだし全部ストリートファイター的なゲームばっかりじゃんそれインディーズがまさにそうなんだけどあれなんで 3D 格闘 でディーズ作る人が い, い,、まあ、いいななのか、ね、だってマーケットベースとしてはあの鉄拳とかのマーケット見てもらうわ分かるけ ど, ほとんど逆に言うとほとんどの 2D 描くといよりかある意味大きいわけだしだから鉄拳とかをこう後追いするというかそういうインディーズのタイトルも出てきていいと思うんだけどまず出ないじゃないあれ。どういう理由だと思う The perception is that 2D fighters are like the the barrier of entry. It's like the norm, right? It's so closely related to nostalgia of playing a fighting game. But it's interesting that you bring that up because, you know, as you mentioned, like, you know, most games, even if they are in 2D the way that they play gameplay wise, they're built on 3D engines, right? So I honestly think that it's more of a design choice. I don't think it's an expectancy or maybe a trend, but. I've noticed the same thing that you know, most people will do a 2D style fighting game versus a 3D one. And I think that's just because the perception in the industry that it may be easier to do in terms of having to care about you know, like 3D gameplay. For, for the most part, when I talk to people, especially at least the fan side, they think that 3D fighting games are maybe may a bit more difficult to play because there's more to pay attention to in regards to just left and right on the screen. So、you're saying it seems difficult、mm -hmm. to develop but also to play. p o r f e c t Okay. So, how do I do it? I'm going to say, yeah, I'm going to publish it in the f i t u r e but I'm going to say, Guilty Gear, and I'm g i n g to Dragon Ball FighterZ, and I'm going to say, the people who are o n g to be in the future, t h e r e going to b in the f t u r <muching> <muching> <muching> <muching> <muching> yeah, and also, it's, it's, I think s I t in the case of Tekken, most of these games they do their marketing for the launch of the title and whenever they would have content, right? But aside from you guys doing that, not just around the content, but you guys had a very active, probably the most active esports program in terms of getting the game out there in front of people. And I don't think there was any other company that came close to doing the same level. Um, I think maybe the only other comparison I would have is maybe the Capcom Pro Tour, right?、Mm. But even then, Tekken really made it a global effort in terms of you know, drawing in new eyes, but also highlighting areas that maybe not have the, the normal chance to, to really have a competitive game. Because、uh, I'm going to be very honest, usually outside of the launch window for most games,、mm. most people won't pay attention to it after that. You, know, you guys know sales drop dramatically, right? But, In the case of Tekken, there, even with like, you know, you maybe the discount of the title, but sales have been consistent for five years now, right? The, the, to me, as a fan, it's crazy that the game is still selling. I've never imagined that it would continue in that way. And we saw the, that kind of poured over in terms of the results on the competitive interest side. This t h is is a, a very rare case. Like, So for Tekken, when it was introduced in 2017, we had close to a thousand entries. Every single year after that until 2019, it was an increase. And that doesn't happen for games that are older than two years old. So, by you guys having something in market that focuses on a specific, a specific demographic or goal, like for example, esports, that was the difference, in my opinion. That was a big difference, especially when you compare it to other games that don't have the esports support or the community competitive support. So, I think you guys were in a very special place. Up every single year. そうではなるかも、もはははーロッパでっっていいうう変わったタイトトルだだらね、うん、他とは違ののゲムや、でもはプロジェクト L のゲームの中の中身身よりはもう中身は大体想像つくんだけど。ビジネスモデルに興味があるね <笑>そうあのそう、なぜか世の中の人はやっぱりライオットがやってくるからあのなぜかもうみんなが勝手にフリー・トゥ・プレイで来るんじゃないかって思い込んでるじゃん、うん、でもしフリー・トゥ・プレイできた時にはどういうビジネスモデルで来るのかとかそれはねすごいいいいいエグザンプルケースになると思うんだよねだからちょっとそういう意味で注目する、ね。 Yeah, and that's the thing too. Is、like、if s like i you look at Riot's other games like Valorant and League of Legends, they have a very robust monetization system or a way that they monetize. There's an ecosystem with currency and everything. So I'm interested because I feel like in terms of fighting games, that hasn't been done on a large scale. b a t a o large scale, I in, t h a s Initially, no. But now they have skins and in game items. So, 今, は結構今は結構増えてる感じですね Same thing with League of Legends 同じようなことだよねだからね日本では実はあのグラブルバンサスが、うん、モバイルタイトルでね何百万人も登録があった時代にグラグランドスブルーがその格闘ゲームになるっていうので俺はね個人的には結構期待してたんですよそのなんでかなんで期待してたかっていうとこれもうファイティングゲームとしての中身よりはビジネスモデルを変えてくるんじゃないかと はい、そのモバイルゲームをやってた会社だから再現して運営方式や方式の会社で、まあ、もちろんうちもねアイドルマスターとかで付き合ってた会社なんだけどまあなんかファイティングゲームのビジネスモデルを変えてくるんじゃないかと思ったらグラブンドは<笑>、まあ、割と普通にあの他のゲーと同じ見方してきたからあれはちょっと逆にえっと思って変えないんかいと思ったんだけど まあ、そういう意味で言うと、プロジェクトエロは本当に期待もしてるし、注目もしてるって感じかな。